結婚しますシクストーンズ京本大河の大暴走にメンバーも手上げ何わ男子西畑大我が噂の彼女とまたも熱愛に酔わせか。2023年前期ジャニーズ大アレ事件トップに脱コロナに向け明るい兆しも見えてきた2023年もそう4ヶ月が過ぎ、めでたい話題からちょっと心配な出来事まで様々な芸能ニュースが世間を騒がせてきた。 そこで今回は、2023年1ケラ4月に本サイトで多くの人の関心を集めた記事をプレイバック。ジャニーズダイアレ事件の人気記事トップ2とは ?2 位、なにわ男子西畑大和礼に、3度目のスキャンダル。疑問符藤原丈一郎、長尾健森も。 金プリと交代、未来の嵐が、終文に見舞われる理由、何は男子の西畑第さん26、と過去に関係があったとされる女性 A さんが、再び西畑さんとの関係を匂わせているとして、一部ファンの間で物議を醸しています。女性誌ライター。西畑といえば、ジャニーズ JR。時代から NHK 連続テレビ小説。 ごちそうさんや朝が来たなどで活躍。2022年7月クールには関西ジャニーズ時代から信仰が深く、プライベートでも仲が良い KNG&OPS の長瀬連24主演のドラマ、新の長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系にメインキャストで出演した。2021年11月に CD デビューを果たしたなにわ男子も、 ファーストシングル、初心ラブの初週売り上げが 70.6 万枚を記録。それ以降のシングルも初週50万枚以上の売り上げを誇り、今やジャニーズの若手ナンバーワングループとも言える存在へと成長を遂げた。そんな西畑さんですが JR 時代の2017年に A さんとの深い関係が取り沙汰されたんです。A さんは金プリの平野市洋さん。 26、などと友人関係で、スノーマンの向井康二さん、28、と知り合いだという友人もいたそうで、そういったつながりから西畑さんと知り合ったと言われています。全能。四角六年前から続く、匂わせ疑惑、西畑と A さんの関係が最初に取り沙汰されたのは、約六年前の2017年頃。同年10月に A さんが2015年放送のドラマ、 コウノドリ TBSK を見て何回見ても一話から号泣するからとツイート。翌11月発売の雑誌インタビューで西畑もコウノドリを見て一話ごとに号泣笑いと話していたのだ。2015年放送のドラマを同じタイミングで見ているという点に引っかかったファンもいたようです。 また、一部で A、A、A のライブに行った西畑さんと A さんの音声が流出したという情報も取り沙汰されたことがありました。前での女性誌ライター。2017年末、A さんが、忘年会でもつ鍋を食べた、というツイートをすると、年明けの2018年のブログで西畑も、忘年会でもつ鍋を食べた、と綴っていた。 2021年には A さんがインスタグラムで昨日はヤンニョムチキンとパスタを作りましたと綴った翌日のラジオで西畑さんがヤンニョムチキンにハマってますと発言していたというファンの指摘もありました。全能。そして2月5日には西畑と A さんの DM、ダイレクトメッセージだと見られる大丈夫、今は幸せ周りと関わってなかったら多分好きになってた。 幸せやと思うで、といったやりとりのスクリーンショットが SNS に流出。現在も関係が続いているのではないか、と多くのファンをざわつかさせている。SNS には、え、ねええ、米印女性の名前、と西畑の DM の匂わせ何あれ、まだ繋がってる感じ泣いちゃうよ、ねえ。なんなの、匂わせってなんなの、え はあ、新たな女が匂わせするならわかるけど同じ女で出てくるとは ww。今回のが事実かわからんけど前の時は目撃情報もあるし、ブログ的に西畑の方が後だし、だから黒からよねといったコメントが寄せられている。あくまで疑惑に過ぎませんし仮に本当だったとしても流出させたのは A さん側でしょうから、西畑さんが悪いわけではありません。 ただ、西畑さんだけではなく、関西ジャニーズは、東京のジャニーズに比べて脇が甘いところがありますよね。どう四角藤原丈一郎長尾健森の写真も過去に流出2020年3月中旬藤原丈一郎26の、プライベートのものと思われる新顔写真やツーショット写真が SNS 流出しファンを中心に波紋を広げたた。 さらに同月下旬には長尾犬と20のデート写真が流出し、一部のなにわ男子ファンから悲鳴が上がった。東京に比べて大阪は写真週刊誌の記者など芸能マスコミが少ないですから大阪にいる時には羽を伸ばすという芸能人は少なくありません。関西 JR も東京の JR と比べたらガンガン行っていたんでしょうし、その傾向は今も変わっていない可能性もあります。 ただ、何わ男子といえば今やジャニーズでもナンバーワン人気のグループ。平野さん、岸優太さん、27、神宮寺優太さん、25が5月に脱退する金プリは長瀬さんと高橋海人さん、23の二人組のグループになってしまう中、何わ男子は今後のジャニーズ事務所の屋台骨を支えるグループになることが期待されています。 何わ男子が大きくなる、メジャーになっていくことで、よりメンバーたちの過去が表沙汰になる可能性が高まっているとも言えそうです。メジャーになった彼らの過去を流出されることで注目を浴びたい人もいますし、週刊誌なども大人げの何わ男子なら記事になるとなりますからね。監視やチェックの目が東京よりは厳しくない関西で活動していたこと、 そんな彼らが超メジャーな存在になっていること、にわ男子のメンバーの過去が次々と出てきてしまうのは構造的な問題もありそうです。ワイドショー関係者。四角にわ男子の懸念事項は過去の女性関係藤島ジュリー稽子社長もにわ男子が特にお気に入りでもうプッシュしていると報じられている。 ジュリー氏はデビュー時から嵐の育成やプロデュースを手掛けてきましたからなにわ男子にも嵐のような国民的グループになってほしいと期待を寄せているはずです。そんななにわ男子にとって唯一の懸念事項が過去の女性関係と言えるのかもしれません。過去のやりとりや画像が流出するのはメンバーが悪いわけではありません。 今回の西畑さんにしても状況的には非常に解消なところがあります。構造的な問題もあると言える。しかし、それをすべて踏まえても、他のグループと比較された時には、脇が甘いと言われてしまいそうですよね。全道過去を跳ねのけて、何わ男子は国民的グループへと成長を遂げることができるのだろうか ?2023 年2月8日公開。 資格第1位はジャニーズ1、天真爛漫のぶっちゃけキャラのあの人。1位シクストーンズ京本大が、結婚させていただくことになりました。報告、あれから丸1年、危惧される京も、超不規則発言、1月14日、病気療養中だった中井雅宏、50、が、中井雅宏のキャスター中井、テレビ朝日系。 と、中井雅宏のオン、オンエア日本放送で仕事に復帰する。23時から放送される中井のオン、オンエアが注目される中その放送直後23時30分から同局で放送されるシクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャルも話題になる可能性が高いという。その理由はシクストーンズメンバーの京本大賀さん28です。 京本さんはちょうど1年前の2022年1月15日、同番組に出演した際に、とんでもない爆弾を投下。その時はメンバーの田中いつさん、27、が引け死に走りましたが、SNS はお祭り騒ぎというか、とんでもないことになってしまいましたからね。芸能識者。 当時の放送はオープニングトークで同じ週に成人の日があったことからどんな大人になる予定だったという話にそこから田中が25歳ぐらいで結婚すると思っていたと話し始めたこの田中さんの結婚話を聞いた京本さんは自分が予知夢を見ることが多いのよと明かすと数年前に28歳で結婚する予知夢を見たと告白 すると今年12月で28歳になるから、そっからいよいよ1年だね。多分、結婚すると思うと発言し、結婚報告とか慣れていないから、今、練習をやっておきたいのと言い出し、突然、結婚性報告を始めたんですよね。全能。まず、この場を借りて、そんなに重く捉えないでほしいんですけど、と前置きし、めでたく結婚させていただくことになりました。 と報告続けて、メンバーには内緒にしていたが、当時のジャニーズ事務所の副社長でもあった滝沢秀明氏40には報告済みで許可をもらっているという大人の事情まで具体的に説明。さらに、結婚相手との出会いは高校の時で1年ぐらい前の同窓会が交際のきっかけなので、その幹事を務めた田中がキューピッドだと介護。 アイドル雑誌で恋愛インタビューを受けたとき、もうすぐ結婚するのに、初デートはどこが良いなどの質問に答えるのが心苦しかったなどとノリノリで語っていた。資格メンバー1、問題発言が多い京本大が、この京本の結婚性報告練習に対して、田中は、うますぎるのよ、練習がいらないぐらい。 と驚くと、今日もとは、今から聞いた人は完全に勘違いするレベル。だが、自分は、嘘だって打ち明けるの苦手で、と爆笑。すると田中は、SNS で炎上すると心配したのか、皆さん、嘘ですよ。と火消しのために訴えた。女性ファンに夢を売る仕事でもある男性アイドルとしては交際報道はごはっとですよ、ね。 2022年末には同じジャニーズの中山優馬さん29に関して12月22日に公開されたフライデイで9年間にわたり交際している女性がいるという報道が出ました。これを受けて中山さんは1月10日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ番組中山優馬の世紀末に生まれて米フム冒頭で謝罪の上 記事の内容にありました通り、食事であったりとかむね事実でございますと、ジャニーズとしては異例の交際報道に自ら言及。京本さんの旅行練習通り、中山さんはラジオで報告をしていたこともあり、ファンとしては少し笑えなくなってきましたよね。全能。 京本は以前から天真爛漫のぶっちゃけキャラでもあり、そのためメンバー一問題発言が多く、その度にメンバーがフォローを入れるのがお約束。昨2022年12月10日の放送でも京本はわずか1分程度の CM の間に寝落ち。田中記にそれを指摘されると、もう俺だってプライベート色い々ろいろあるんだよ。大変なこと色い々ろいろあんだよ。 と逆ャギレするという事件もあった。圧倒的な歌唱力や演技力でミュージカルの舞台でも活躍するとんでもない才能の持ち主の京本だが、周りのメンバーはその暴走ぶりに困っているのかもしれない。大問題になった結婚生報告からちょうど1年。またも京本からの不規則発言があるのか、そしてシクストーンズのラジオは無事に終わることができるのだろうか。 近く、王様気分の京本大賀にヒレフスシクストーンズメンバー12月3日の京本の誕生日には、メンバーが京本にヒレフスバースデーショットが公開されていた。バースデイショットが公開されていた。